ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。キハ82系です。日本における初の特急型機動車です。機動車はディーゼルカーなどのことを指します。1960年頃、上野青森間は非電格間が多かったそうです。蒸気機関車が12時間かけて走っていました。同時期に東海道本線で電車特急こだまが 冷暖房完備の快適性と、スピードの速達性で人気を出していました。第1回アジア鉄道首脳会議で、第2回までに、重機関車ではなく、新型機動車を作ると言ってしまったばっかりに、急ピッチで開発が進められることとなった。キハ8 1系が出来上がり、ハツカリに投入してみると様々なトラブルが発生した。ハツカリっかり事故ばっかりとは、呼ばせない。 そのため、トラブル箇所の設計を変更し、破82系が誕生した。戦闘車は貫通型となり使い勝手が良くなった。この戦闘車が、独特の優美さを称えた機材の傑作デザインとなり、キハ185系に至るまでの貫通型戦闘車のデザインコンセプトとして引き継がれた。戦闘が猫型に見えるでも、 特急白鳥に使われたため白鳥型とも呼ばれる。地81系は N 型だったからトラブルを払拭するために地82系は猫型にしたんじゃないの当時従来の蒸気機関車よりも高速で快適な特急型機動車は好評でした。運転席の窓はパノラミックウィンドウ局面ガラスというそうです。 あ猫来た側面の色も国鉄色でいいなー電化や後継のキハ 181-183 系機動車投入などにより徐々に活躍の場を減らしキハ82系は撤退した北海道ではフラ野エクスプレス苫ホロエクスプレスに改造されました東海ではリゾートライナーに改造されました 最後は、リニア鉄道館、京都鉄道博物館に博物館入りしました。キハ80系の特急型機動車は、583系の特急型寝台電車へき換えられました。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。